こんにちは、s o チャンネルです、SOW 太郎です明けましておめでとうございます2023年になりました昨年は本当にたくさんの方2500人を超える皆様に登録していただきましてたくさんの温かいコメントやメッセージ応援メッセージなど頂戴しまして本当に嬉しかったですありがとうございます今年もよろしくお願いいたします SOW、えー、チャンネル まあ、去年あの親、ー、友のマンペックをはじめデレンジャーの仲間たちやドクターベリーさんの皆様とかもう本当にいろんな方にお力をいいだいていろんな企画を撮ることができたんですけど、あのー、当初の予定だった趣味の紹介とかそういったことをあまりできなかったので今年は。 そういったことも力を入れていきたいと思いますなので皆様今年も「s o チャンネルよろしくお願いいたしますいしい、うん、それでは皆様2023年もよろしくお願いします